はい風林火山は創立20周年を迎え記念ソングと踊りを作りました「鳴子で始まった物語はどこまでもどこまでも続いていく」という歌詞に思いを込めましたというコメントを頂 い, いておりますチームを代表して大野咲さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います大野さん意気込みをお願いしますはい皆様こんにちは 山梨県から参りました「甲斐風林火山」ですえっと3年ぶりの参加になりますがえっとみんなドキドキというよりもえっと久しぶりのイベントにワクワクしている気持ちでいますえっと今年創立20周年をチームが迎えまして、えっと、記念ソングと踊りを作成しました皆様の胸に、えっと、思いが私たの思いが届きますよう全力で 演舞いたしますのでぜひ五千円と手拍子の方よろしくお願いしますありがとうございましたそれでは準備をお願いします出会いのつぼみが感動の花を咲かす皆様に何かを感じていただけたら嬉しく思いますえ前回ビジュアル賞をいただきました貝風林火山です構え h o m Bye.